はい、どうもみなさん、こんにちは。ニトです。はい。えっ、ー、と、まあ、タイトルにある通り、謝罪動画って書いてあるんですけどあ、何の謝罪かっていうと、あの、僕、ニトロイヤル、あの、レスキューっていうティザー動画出したんですけど、まあ、それはつまりワンタイイイベントがあるよっていう意味なんですけど、ちょっと、えっ、ー、と、急なんですけど、ワンタイイイイベント中止になります。 すいませんでした、えー、これにはちょっとわけがあってあのー、クリエイティブのバグがもう本当にめちゃくちゃすごくてあのなんか視覚のアップグレードとかイベントシステムとかあのそういうやつとかもやっちゃって普通にめちゃくちゃやる気なくなっちゃってやる気なくなっちゃったっていうか本当にもうバグがやばすぎてちょっと作れなかったっていうか言い訳になっちゃうんですけど まあ、いろいろあって、ちょっと、なしになりました。シーズン2のワンタイムイベントは、絶対に作りますので、動画許してください。はい。では、今回はここで終わります。申し訳ございませんでした。